私のカがあの指にとまっていいのかなバンド組んだら私みたいな人間でももしかしたら輝ける それが私後藤一人中学一年生たまーに思うこのままでいいんだろうかデデデデデライブライブで出なかった集められなかっ た, かったそもそも友達一人もできなかったここにいたら絶対バトラルだー私下北沢高校2年一時2時間下手でも楽しく弾くことだけは心がけよ音ってものすごく感情が現れやすいからじゃあ明日よろしく感、ね、情を直してギターヒーローの私としての力を発揮するんだ I'm being t l i v e n a